シンル慣れてるかもしれ慣れてるはあんまり い, いかもしれないです。 200 100ってドミルはちょっと多いかなと思ってたんですけど飲んでみたら結構量がありましたねなので一気に飲みたい方にはまああんまり勧められないかもしれませんがないがいかないかもしれないですねでも麦茶の香ばしさがあって美味しく飲むことがありましたこれでミネラルが取れるならおいしいですね水ずのちょっと味気ないという方にはこちらおすすめですというわけでこちらも点数とさせていきましご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです